もう逃げてしまったかもしれんな<笑><笑>これでは仲間を呼べまいではエネルギーをいただくぞごごはん い<笑>ななぜだあいつに見つかるわけは<笑> クリリささんんピッコロさんにオ俺、うん、<笑>にやらせろ あっ かたづけてくれ トゥハハやはり計算の通りのようだな一人<笑>戦おうとしたことを後悔するがいいどうにでもなるトゥハハハハ エネルギーはもらったぞ。 ちょっとずけてくる。 このごときにグクソ程度ならどうにでもいいエネルギーはもらったぞおお片けてくれはっはっはっはっははっはは エネルギーはもらったたずけてくれ ちょっと んっ度たづけてくれん。<Sum Tenable 認 為> ・・・エネルギーはもらったぞどうした想定外か・う・か・けて・ああ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ちょっと貴様のエネルギーを吸収したはずなのに俺たちは戦えて一気にエネルギーを増幅させるのだ貴様がさっき奪ったエネルギーは知れたものだ、うん、おお片づけてくれ、うん ジャンゴジャンゴジャンゴお俺の知ってる人造人間とは違うどういうことだみんな一体何と戦ってるんだ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 今だ。貴様らには絶対に勝ち目はない。十七号と十八号が今に貴様らを殺しに来るぞ。何。 と同じ名前だ未来から来たそうか<笑>大丈夫でしたかお前あの時のわざわざ来てくれたのかはいあなたたちの応援をしようと思ってしかし奴は一体<笑>あの人形野郎煙に紛れて逃げやがったか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 歴史そのものがずれてしまったのか奴が17号と18号と言っていたなそいつらがお前の言う2人の人造人間だろう教えろそいつらの特徴はい17号は長い黒髪の少年です首にスカーフを18号は可愛いい女の子タイプ服装は俺みたいな感じですお女の子タイプかよ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 二度と、お父さんを死ななせやしないお、お父さんお父父ささんんって言ったのどういうことかしらもう黙っていても意味はない教えてやるあいつの名はトランクス父はベジータ母はお前だつまりあいつは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 必ずベジータより先に見つけるんだ。おうこの近くだ。な、なんだ、うん、<笑>う、海の親である、このわしを。よく言うぜ。勝手に改造した文在で。もう一度言う。 ここに迫っている孫悟空の仲間たちを倒せ。命令だ。命令。だってさ、十七号。俺たちは俺たちのやりたいように動く。貴様なんぞの命令に従ってたまるか。クソじじい。まただな、何が起こっているんだ行くぞ これれでスッキリしたなねえ、あれ何よおお前の動くところは初めて見るよナンバーは16号16号かなるほど俺たちより前のタイプかじ16号だと16号なんて俺は知らないぞああいつらが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 孫悟空を殺すために作られたんだろう。そうだよし、なら決まりだあ、あいつらどこへまさか、悟空んに行くつもりじゃだって、ドクターゲロの目的は悟空をやっつけることだろう。そんなことはどうでもいいこ、この俺をこのベジータ様を無視しやがって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 こっちは1対1で思い切りやろうよふん、<笑>言っておくが俺は女だからと言って手加減はせんぞ<笑>といっても人造人間女じゃないか今のは全然本気の一撃じゃなかったね当たり前だ<笑>バ 驚いたよここまでやるとはね。 孫悟空って男はもっと強いわけ俺の方が上だなんだ大したことないんだねどっちもなんだとー<笑><笑><笑>ビッグマンアタッ<笑><笑><笑>ビッグマンアタン<笑><笑>ッ<笑> 違、えー、う っっても見なかったよあんたがここまで戦えるなんてさあ頭に来るぜケロッとしてやがるでももう限界みたいだねそろそろ終わらせようかな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 おんじゃない放っておくんだ奴はスーパーサイヤ人になり絶対の自信とプライドを取り戻したそれがあそこまでやられてはショックが大きいだろうフリーザさえやっつけたこのトランクスですら手も足も出せなかった は, はっきり言うぞ損がいくら強いと言っても絶対に勝てっこないとにかく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 俺は一旦チャオズのところへ戻る。再び雲行きが怪しくなったら駆けつける。分かった。俺たちは悟空を連れて、無天老子様のところへ行くよ。孫に伝えておいてくれ。無理するなと。あ、ああ。こ、こんにちは。あんれ、ね、誰か来たと思ったらクリリンさんけ。 ほらてっきりごはんちゃんかと思っただよトランクスこの人は悟空の奥さんの父さんだあんれ、ね、おめえは誰だ初めて見る顔だべどどうもははじめましてクリリン無事だったかよかった心配したぞあヤムチャんさん悟空はあれからどうなりました大丈夫だ 薬を飲んで今眠っているお前は未来から来たそうかお前が人造人間を倒してくれたんだな い, いえ詳しいことは後で話すけど急いで無天老師様のところへ移動しないといけないんですどういうことだ新手のもっと恐ろしい3人の人造人間がそのうちここへやってくるんですそそりゃ大変だ よし、だいたい詰め込んだぞあとはご飯が戻ってくれば帰ってきただあれどどうしてみんなが何かあったんですか話すからとにかく飛行機に乗ってくれところでさ 孫悟空がどこにいるか少しのヒントもないわけ前にも言ったろそれをじっくり探すところが面白いんだとにしてもさちょっと無計画すぎだよねえ十六号あんたはなんか知らないの東の439地区の山村に孫悟空の家がある何だ知ってんじゃん物知りだな ドクター・ゲロから聞いていたのかそうだ飛んでいけばほんの数分で着くだよねあんたいいこと言うよそれをわざわざ地上を移動するなんて無駄だってそう愚痴るなよその無駄が楽しいんじゃないかはあ17号あんたってほんとガキだね もうすぐ無天老師様の島に着くなあクリリンはい一応ブルマにも状況を伝えておいた方がいいんじゃないかああそうっすねでも俺が連絡するんすかやだなお前のおっ母さんきついんだよな言うことが。 は<笑>は未来でも変わってませんよあブルマさんあのー、クリリンっすけどクリリン何を無事だったわけそこに未来の私の息子のトランクスいないえあはいちょうどいますが。 どうかかしたんですかそれがさ何日か前に西の方の田舎の人からうちの会社に問い合わせがあったらしいのよ山に不思議な乗り物が捨ててあったみたいでボディには「カプセルコーポレーション」って書いてあるってそれで写真撮って送ってもらったんだけどうちがこれまで作ったどの商品にも当てはまらなくてさ それでもしかしたらトランクスが何か知ってるんじゃないかって思ってねコケとかついててえらく古い乗り物なんだけど写真をファックスで送るからちょっと見てくれないここれはま間違いないこれは俺の乗ってきたタイムマシンそのものだでも 俺が乗ってきたタイムマシンは、カプセルに戻してて自分で持ってますよやっぱりこれタイムマシンなんだでも一体どういうことかしらそのタイムマシンがある場所は分かりますか詳しくは分からないけど西の1050地区のどこかだと思うわ行くの この目で見てみたいんです。じゃあ、私も行くわ。現地で会いましょう。僕も一緒に探しますよ。行っていいですか<笑>もちろん、どうもありがとうございます。ご飯ちゃん。大丈夫ですよ、お母さん。危険なところへ行くわけじゃありませんから。